はい、こんにちは。猫井うなです。この動画では、えー、VR ゲーム録画しながらバーチャルモーションキャプチャーを動かしてボイスチェンジャーなど使って、えー、動画配信するときにどうも映像がガクガクしてしまう、えー、映像はうまく撮れているけどゲームの中ではガクガクしてるといった動作が重いときに役に立つかもしれない設定方法について紹介したいと思います。 少し込み入った設定になりますので応用編とさせてください、えっと。まず、なんでこの設定をすると軽くなるのかっていう説明はしたいんですけれども、えっと、まず最初に設定方法を紹介します。変更するのは Windows OS のスケジューリングの設定の部分です。まず、スタートを開いて、 ここで日本語でシステムの詳細設定であります。で、最も一致するこれですね。システムの詳細設定の表示をクリックします。えこうするとですね、こういった画面が出てきます。システムのプロパティが開かれます。 次に詳細設定のタブをクリックして、その次に、えー、とパフォーマンスの中の設定をクリックします。パフォーマンスオプションのウィンドウが出てきたら、さらに詳細設定ですね。で、次に目的の設定はこちらになります。プロセッサのスケジュールです。これが、えー、とデフォルトでは 最初開くと多分プログラムになってると思います。これをバックグラウンドに設定して、すでに私は設定済みなのでチェックが入っています。OK して、閉じて、閉じて、再起動してもらえれば OK です。えっと、ここからはなんでこの設定をやると動作がうまくいくか、軽くなるかっていうところについて解説したいと思います。 通常、Windows です と,、えっと、フォアグラウンドという概念がありますね。あの、マウスでクリックするとは、あの、Windows が一番表に出てくるやつですね。こういうやつですね。色が黒くなると思うんですけれども、このアプリ、選択しているフォアグラウンドのアプリケーションにできるだけ CPU を割り当ててあげようと。 できるだけというよりは、あれですね、他のアプリケーションより3倍を時間割り当てようとします。で、なんでこんな風な動きをするかっていうと、通常、ウェブブラウザやってたりとか、ワードエクセルでなんか事務作業してたりとか、まあ、ゲームやっていてもそうなんですけど、だいたいアプリって1個しか動かさないですよね。なので メインでユーザーが使っているアプリケーションに対して優先的に CPU を割り当てるっていうのは通常うまくいきます。しかしながらですね、アプリが複数連携して動くようなものだとやっぱりですねあの、優先で動くとどれかが1つ処理が間に合わないとですね、カクカクということになってくる感じです。 特にゲームは 60fps っていう言葉よく出てくると思うんですけれども、60fps に間に合うように処理をどんどん繰り返しくるくる回しているので、音声の配信だったり、えー、動画のキャプチャーだったりっていうのも、その間に収めなければいけないので、どれか優先されてしまうと、追い出された側が処理が間に合わないことがあるんですね。 例えば私が経験したことではボイスチェンジャーに割り当てる時間が間に合わなくて音声がガビガビになってしまったというのがありましたこのように複数のアプリが強調して1つの何か動かさせる場合はどれかを優先するよりもみんな平等にプロセスに対して CPU の処理時間が割り当たるようになっている方が都合がいいです この設定だと、で、少し分かりにくい部分は、こんな感じでですね、CPU が割余っていても、CPU をどういう風に、こう、それぞれのプロセスに割り当てるかっていう、スケジュールの戦略ですね、設定の方針決めなので、CPU 余っての威嚇つくなっていう時は、その3倍のせいで、えー、CPU が奪われてしまってる格好になってるかもしれません。 ぜひですね、なんかクつくな、もっとなんかうまく設定できないかなって思うなっていう方、ぜひバックグラウンドにするというのを試してみてください。簡単ですが、解説は以上です。ありがとうございました。